会場の皆様こんにちは愛川郡愛川町から参りましたファニーです本日は肌の元気祭り秋のジン2022開催本当にありがとうございます私たちも少人数でありますがこのステージで踊らせていただけることを本当に感謝しておりますありがとうございます本日感謝の気持ちを込めて楽しく元気に盛り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします HA! <laughs> の皆様に感謝でありがとうございました。ありがとうございました。はい、エヴァニーさんありがとうございました。